こんばんは。なんかちょっと、あれやな。今日ボサボサでごめんね。ちょっとなんか急いでいろいろ、今日いろいろやってて、さっきまで走ってたりとか、ゆっくりちょっと走って。あ、あの、なんかあの、ちょっと、すごい、事故のことを心配してくれてる人もいると思うので、えっと、なんかちょっと動画撮った方がいいかなと思って、なんか、動画撮ってます。今もお家ですか まだお仕事中分かんないけど一日お疲れ様ねえっ、ー、となんかあのめっちゃ簡単に言うとあの無事ですえっ、ー、となんかあのこの小指とかこの薬指が結構あの動きにくくなってこうパソコンとかがちょっとあのやってたら痛いなって感じなんですけどなんかあのちょっとさっきまで尻尾張ってたんですけど今剥がすとこうなんか感じでなんか青くて黄色くなってる感じでなんていうの うーん、打撲<笑>まあでもあの、うん、お医者さん的にはあの、2週間くらいで治るって言われたので「ブスやな俺今日やばいなちょっと隠そう」<笑>「えっと、2週間くらいで治るって息苦しいなちょっとあの2週間くらいで治るって言われたのでちょっとまあちょっとだけなんやろうあの安静にというか結構なんかあの、スマホとかも片手で打つの難しいから」 なんかちょっとあのあれやねんだけど、まあ、ちょっと安静にしつつみたいな感じですあの骨折、うん、骨折ではなかったので、うん、まあ、無事ですっていうことだけ伝えたくてこの動画を撮っております無事やからねちょっと心配かけてマジでごめんなえ全然動画とか撮れてなくてなんかお知らせしなあかんことをサボってしまってたのでなんかあのお知らせさせてくださいえー、っと1つ目のお知らせまあ、2つある中の1つ目のお知らせはあの 来年のツアーのチケットが始まってて東京大阪愛知が、えっと、チケットの申し込みが11月13日まででちょっと締め切り願望こんな感じです来年のツアー東京京都静岡宮城兵庫埼玉神奈川福岡岡山北海道でえー、あとファイナルシリーズが大阪と愛知と東京でんでんでんこの大阪と愛知と東京のチケットが、えっと、11月13日までで ちょっともう締め切りが近いのでえっ、ー、っととちょっとこの3公演はあのちょっと全員集合でお願いしたくてあのー、という感じです。えー、っとあの特にこの東京のあのオールラストは全ジャミリーでできれば迎えたいなと思ってるんでちょっと、ねえーまあ、全部土日とか祝日とかやねんけどちょっと無茶言うけどあのもう本当に今僕たちも目指していることがあるんでよかったら全員集合してください。で あのなんか「たとえしか知らん」とか「うつきしか知らん」とか「愛のネタ」しか知らんとか1曲しか知らない方でも全然エスコートさせていただきますのでなんかすごいよねなんかこの数日でみんながいっぱい広めてくれてさ TikTok とかさアカウント作ってくれたりさ、まあ、これからの人もいると思うけどさ新しくなんか知ってくれた人もあのたくさんいたよがすごい力になってるしありがとうねやっぱ曲を知ってもらえるってことがねし幸せやな。 てか、次のツアーは多分新曲めっちゃ多いので、ちょっと今までと違うあのー、感じのホワイトジャムを見てもらおうかなと思ってるんで、めっちゃアルバム作ってますので、イェーイ<笑>ちょっと申し込み迫ってるので、あの、抽選やけど、うん、よろしくね、東京も絶対来て、大阪と愛知も絶対来て、<笑>東京はでも絶対に絶対に絶対に絶対来てください、お願いしまーす。ほんで、えー、っと、あれですね。 ドドーンオンラインライブ の, あのソロのバージョンが、えっとえー、開催されるんですけど、月末にね、えー、っね、これも、まあ、3500円と1万4000円と、まあ、VIP の方1万円っていうロンティ付きのやつがあるんんけど、この上からいくと、ちょっと見えへんかな、あのどんな内容かというと、生トークあの7曲 の, あのやります。で、えー、っと生トーク2回あるんですけど、ちょっとひと1人でやるんで。 あの応援してください。コメントめっちゃ読ませていただきましたので一人で2回生トークするのかななのでちょっと助けてくださいほんでこれはあのここでしか見られない映像で今後 DVD になる曲とか あ, のあるんやけどちょっ と,、えー、とライブをとにかく感じてほしいと思っててあのちょっと臨場感のある定点映像1カメであの見てもらいたいなと思って作品的に見てもらいたいっていうよりかはあの1カメでもうほんまにライブ見に来てる みたいなその場にいるみたいな気持ちで見てほしいなと思うから、えー、ここでしか見れない映像になってますであのー、申し込みが1うんだからええだからもうめっちゃ短いんでえー、っと11月12日までで、ね、何がついてくるかっていうとロンティーがついてくるんですこれの黒髪白瀬版とこの金髪白瀬版っていうのがあるんですけどこれのね俺このデザインめっちゃ気に入ってるんやけど俺このデザインめっちゃ気に入 噛みました。俺このデザインめっちゃ気に入ってるんやけどそれのデザインとねまた同じデザインの、えー、と黒髪はと金髪版が出るのででこれはちょっとロンティは数に限りがあって抽選になるんやけどなんかロンティ1枚付きの方とロンティ2枚付きの方があってもう俺こあのちょっともうちょっとあのあれやねんけどでも生地しっかりしてるから何回選択してもいい感じやねということですのでえっ、ー、とー。 あのー、ソロライブのオンラインも応援してくださいあとツアーも、えー、と応援してくださいよろしくお願いしますまあなんか十分最近ねいっぱい応援してくれてるからあメルトラル痛い痛い痛い痛いな痛いなねここもちゃんとあの直すのでやっててください<笑>まあちょっとあのえっ、ー、となんか動画更新とかがさちょっとなんていうのおろさかになってたからさ心配してんの るかなと思ってちょっと顔見せた方がいいかなと思ってで同作さんに紛れて宣伝もしてみましたいえいえ以上ですね以上いっぱい心配してくれてありがとうね大丈夫ですということが伝ったら嬉しいですでは<笑>おやすみなさいババイバイボサボサでごめんな